ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。都内では高輪ゲートウェイ駅が開業したようです。電車に乗っていたら操縦者を見つけたので撮影してきました。中央線12両が工事をしています。ホームを伸ばすため分岐器を移動させているようです。そのための工事車両です。マルチタスカーは多目的クレーン車です。 分岐器の構築、軌道及び橋の構築、事故の復旧に利用できます。クレーンの後ろ側も伸びます。伸縮式カウンターウェイトです。73.5 度まで持ち上げられます。ちょうど中央線が来ました。まだ、重量です。操縦者はクレーンが強そうですよ。 色が、はやぶさの緑色ですね。コンクリート枕木のレールが、20も用意されていました。どこで組み立てたんでしょうか豊田車両センターかな反対側からも、中央線が来ました。同じ形の電車しか、来ないんですね。 JR 豊田駅側に戻ってみましょう砂利が新しくなっている箇所がありますね E353 のあずさが来ました外観デザインは伝統の継承未来への躍動をコンセプトにしています前面はストリームブラック南アルプスの雪をイメージしたアルパインホワイトあずさ伝統のあずさバイオレット 側窓周りは松本白の青みがかった漆黒をイメージしたキャッスルグレーかっこいい色です奥の方にマルチタスカー8 1 0 n が止まっています右側から左側に分岐するようになっていますね e 2 3 3が来ました 従来通りですが、豊田駅始発の中央線が発車して、この分岐器で本線に渡っていきました。この分岐器はこのまま使い続けるのかなケーブル類が地上に見えてます。 次はこちらの分岐が取り払われるのでしょうか砂利を袋に詰めておいてすぐに取り除けるようにしてるのかなここの分岐はもうできなくなりました電車が止まっている時間内に工事を終わらせないと 電車が走れなくなるので、袋に詰めて、こう短縮な気がします。本当かどうかは、わかりませんが。横取り装置です。 線路より少し高くなっています場所を移動しました先ほどの分岐がこちらの分岐に移動になるのかな大王星ですねすっごいピカピカです古いレールの上に新しいレールが置いてあります ここから折り返し列車が分岐を渡っていくのでしょうかここに見えてる分岐が右側の本線に設置されるのかな12を下のホームができるのを楽しみにしてます中央線の偽物わら209系線番台の中央線ですすごい天気いいなー グリーン車が走るようになって、12を化かされるのが、楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。